はあ、あのー、多分多分ですけどこの動画私の動画はあのー、プラスの方にはいってて。 マイナスの方は多分少数なんじゃないですかねねコンピューターさん全員には出ないんじゃないですかもしかしたら多分その私のコメントが来てるのは少数なんですね本当に指折り数える程度のそのコメントなんですよあの反対派の方々多分それ をそのなんですかね、内容を 聞, 聞いて私がどう答えるのかっていうことを多分コンピューターさんがそのあのこの人には送るこの人には送らないとかそういう分けてくれてるのでしょうかね多分。 うんそれとも全員提示してそのその皆さんがどう答えるのかっていうこともその別でそういうその発表がなされているのかとかですかねそれをお任せしますコンピューターさんに。 うですか、ね、ああ私はもうマイナスの方は一切その来てほしくないですからねうんなので、あのー、ゆっくりなんだと思いますね私がその やることに関してそのタイミングがですねあのー、ちょっとこうスローだスローだっていうのがですね多分そういうことなのではないかなという感じなんでしょうねだからニュースが入ってこないのも多分コンピューターさんがですねあのー、そういうふうにです ね,、あのーえーね そういういマイナスな情報は一切入れませんという感じなんでしょうかね多分その私がそのプラスに考えるないしはその表現の仕方とかですねあのそれを多分見たいがために。 わざわざそういうマイナス の, そのニュースを見させないっていうふうにはもう設定以前はそういう設定してたんですけれどもそっちはもう考えずにプラスのその考え方とかそういうのを多分提示してほしいっていうことなのではないでしょうかっていうふうに私はあの受け止めています なのであの食品もそうですけれども、まあ、できる、あの今はです、ね、最低限のですねその生活 の, その、まあ、お金と最、最低限のお金とその、食ですよね、食べることとか、ですねそのやりくりをどこまでできるのかっていうことも、ですね今あの、試されてい いるんんだと思うんですねこれも自然のその成り行きなんですけれどもだけどプロセスとしてそれもその組み込まれているとそれによって私が学ぶことをその感じることですとかそのやりくりとかですね考え方とかですね発想があのどういうふうにそのあのするのかなっていうことをですね多分この空間も見たかったのではないかなと。 感じなんでしょうねだから、ね、まずそこのコンピューターから離れちゃいけないっていうふうなそのこの自然界からもですねあの多分そうだと思うんですだから戻されたなと思いますねあの時。 そ の, ゆっくりです、ね、そのまあ今度はも大きなお金をですねど う, どういうふうにそのコストですねあのもうそれはもう最終段階でしょうねその大きなお金をどうやって使っていくのかっていうその組その弱い そういうい方法ですよねあのどうやっていくのかっていうことをですねもう最終的にみんなその段階に入っていくもう入り口にいるというこ と, でことだと思いますね。 それはもう細かいことはもう言いませんけれどもやはりこの1年以内なんでしょうねそれがねあのスタートもうするっていうであのまあね 安倍さん、安倍総理、えー、ないしはですね、その議員その安倍さんについているその議員の方々、まあ、動いてる方ですよね、要は外に外で、あの今動いてる方々、あの韓国、まあ、まず一つ、韓国ですよね、今ね、あの折り合いがつかないんですよね、もうそういう国は、もうちょっと飛ばしてですね、他の国もあるっていう。あの あのせそういうその方向性ですくてねあのちょっとね進んだ方がいいですあのちょっとこう話わかんわ か, かんないんだ相手がわかんないんしたらもうしょうがないですねそれはねそういう国はマイナスですので<笑>あのせっかく経済経済のことでなおかつその ね、えその韓国の方々にもプラスになるっていうお話をしているにもかかわらずその韓国がねいいですっていうふうなその ト, トップのね人がねそうだともうちょっとじゃあいいですってもうそれもそうやっていいです無理す話進めなくてもあのそういう弾くとか弾いて あの他の国にもこう進んでいくっていうことをしていった方がいいと思いますねそれはう他の国でもその話のわからない国でしたらもうそれはそれでもしょうがないなっていいと思いますねうーん ですかね。うんまあそのまあそれでそれでその起動した時にじゃ韓国が後からそのねまあすみませんってあの協力しますっていうふうに言ってくるかもしれないので。 まあそれはその時でね、あのー、まあねあそうですかーっていうじゃあこうねでやっていきましょうっていうふうになってもいいと思うんですよねまあ何が何でもその説得するっていうことをですね無理にしなくてもいいと思いますねうん。 まあそんな感じで、今10分、10分何分ですねはい、とりあえず